生命。羽生譲るは、幼い頃から目標にした勝負の場である2018年平イ五輪に、その自信のあるプログラムで挑むことを決めた。五輪連覇がかかるハブが常々口にしていたのは、難度の高いジャンプを飛ぶだけではなく、スピンやステップなどの表現も含めて完成された、芸術性も合わせ持ったプログラムを目指したいということ。平イ五輪は、 その理想形を実現する最大の場と考えていた。このプログラム選択に2017から18年シーズンにかける覚悟の強さを感じた。ハブにそう伝えると、そうですね。やっぱりそう感じますか。と微笑みながら言葉を続けた。本当に自分のやりたいようにやるというのが一番じゃないですかね。何よりもバラード第一番に関しても生命。 関しても、自分が音を感じられるプログラムです。ホープレガシーもそうでしたが、今回、音だけではなく世界観も感じ取るようなプログラムにしたい。その点で一番演じやすいというのが最大のポイントです。生命は2015から16シーズンにいい演技ができた時から、五輪シーズンに使いたいと決めていました。だからこそ、昨シーズン、 2016マイナスから17シーズンは曲を何にしようか迷いました。和でいきたいと思っていたけれど、2015マイナスから16シーズンの生命と被ってしまうかな、と。でも、今シーズンは迷いなく決めました。ある意味、2シーズン前の演技にとらわれる部分もあるかもしれない。それでも同じ曲で同じような振り付けもある流れの中で、 全く難易度が違うものをやっているので、同じプログラムだけど違うことを、一歩先のことをやっているので、囚われるということを考えなくてもいいのかなと考えています。以前、バラード第1番に関しては、使用することをかなり迷っていたとハブは話していた。2016から17シーズン、ノーミスの演技ができなかった SP 曲。 レッツゴークレイジーを持ち越すと考えもあったという。さらに、バラード第1番の使用について、ハブは、使用するのが、3シーズン目ってどうよ、という気持ちもなくはなかったと苦笑していた。それでも、バラード第1番に決めた理由を、ハブはこう語る。17年4月の、国別対抗戦のエキシビションのアンコールで、レッツゴークレイジーのステップの部分をしたとき、 結構消化できたんです。自分の中でこれが見せたかったものだなと思って、それで次のシーズンはもうこれじゃないんだなと思えた。それでやっと前に進める感じになれた。17年3月の世界選手権のフリーでホープレガシーをノーミスで演じられたこともきっかけの一つとなった。大事な大会でバシッと決められたのが全てだったという。 ホープレガシーは感情を作りきらないのが僕のテーマ。思うままに、流れるままに、というコンセプトで、世界選手権は、これがしたかったんだ、という試合ができた。これまで曲のストーリーを考えたり、キャラクターを意識したりといろいろやってきましたが、バラードと、生命をやったシーズンで経験したことを、やっと手のひらに収め始めた感じがありました。 それをもっと広げられると思って臨んだのが2016から17シーズンだったんです。ただ、4回転ループを入れたり、後半の4回転2本などに着手したからこその難しさはありました。それでも、最終的には表現面では大きなものをつかめたと思います。シーズンを通して強く感じたのは、フリーはそれぞれの試合ごとに全く違う空気感だったということ。 だからこそ SP でも以前とは違うバラード第1番ができるのではないかと思ったんです。振り付けをしたジェフリーバトルと自分のイメージがどこか溶け合わないところも以前は感じていたというが、イメージが繋がる形にできるまでに技術が追いついてきたとハブは実感していた。プログラムの技術構成は後半の連続ジャンプをトーループの連続ジャンプにすることを決めた。 詳細に計算をした結果だった。2017から18シーズンのトーループの確率を考えてみると、サルコウがなかなか入らなかったことで、トーループは絶対に決めてやるという意識があり、いつの間にかトーループへの自信がすごくついていたんです。それもあって国別対抗はトーループからの3連続ジャンプもやりました。自信も持ってできるから、ベストだという結論になったんです。 ハブが目指しているのは、すべての要素で人用意、出来栄え点、加点を、最高点の3点をもらう演に、それに最も近い形を考え、五輪シーズンにこのプログラムを選んだのだ。いろんなものに手を出すという考え方もあると思いますけど、僕の場合は、これ、と決めたら、その道を突き進む方がいろいろと考えられる。例えば、歌手がライブで歌うと、 同じ歌でもその時々で全く違うものになるのと同じように僕も一回一回違う演技ができると思うんです。このプログラムで勝ちたいという気持ちはすごくあります。四回転を何本も入れる選手が出てきている中で自分自身もすごく高められているしリミッターは解除されていると思う。人間がやればできる。絶対に勝ちたいと思ってやってきたことが 今の自分の糧になっている。勝ちにこだわるのは演技にこだわるのとイコールだと思うので、まずは自分ができる最低限のことは必ずやらなければいけないですし、同時に最大限のところを超えたいという気持ちは強いですね。プログラムをしっかり深めて見ている人を絶対にうならせたいな、と思っています。17年5月、アイスショーで見た。 バラード第1番はそれまでと違う力強さが感じられた。ハブはこう説明していた。ステップの前に4回転プラス3回転が入っているからでしょうね。その前のトリプルアクセルもふわーという感じで、より音に溶け込むジャンプに仕上がっていますし、トーループも音に合わせたジャンプになっていると思います。その意味では表現の幅が広がった感じはすごくある。 8月上旬、トロントの公開練習で見たバラードのステップには、レッツゴークレイジーでやろうとしていた直線的な鋭さが感じられるようになり、生命の出だしには、ホープレガシーで見せていた性筆さが見て取れた。そのことを伝えると、ハブは嬉しそうな表情でこう答えた。生命はすごくキャラクターが強いんです。何かこう。 大黒柱みたいなものが中心にあって揺るがないんですよ。だけど、ホープレガシーは柱がないプログラムで、沖縄の古民家みたいに全てを受け入れるようなイメージでした。そういうものを融合させたいと思っていますし、今まで感じたものを全て出したいという思いがあります。ハブのそうした気持ちは、生命のステップにも表割れていた。大きな音がメインになるパートは、 以前のようにその音を強調するのではなく、細かな音を拾っていると感じさせる滑りだった。その感想についてハブは、そうですね。テンポをすべて取るということから、ちょっとずれ始めていますね、と説明した。音を取ることがすべてではない。それが、ホープレガシー l e g a c の久井市城さんのピアノを聴いて感じたことの一つでした。例えば、レッツゴークレイジーでも、 すべてを拾いすぎていたらメリハリがなくなってしまう。強い曲だからこそメリハリを大事にしたいという意識は今シーズンの生命にもバラードにもうまく生きているんじゃないかと思います。そしてハブが生命で表現する和にこだわるのにはこんな理由があった。もともと日本人としてのプライドとか誇りのようなものはすごくあるんだと思います。 初めて日本代表のジャージを着た時には、自分は日本代表なんだ、国旗を背負って戦いに行くんだという気持ちになりました。そうした思いを持っているからこそ、五輪という舞台で和のイメージのプログラムをやりたいと思いました。審査会地として、生命を演じて、みんなが受け入れてくれて、評価もしてくれたので、もっと極めていきたい思いもあります。 それに、全シーズンと同じように、ショートとフリーで両極端のものを見せられると思っています。ザクラシックといえる、バラードは演奏家のように演技をして、和の、生命は、羽生ゆずはこれだよなと感じてもらえるものを演じきれれば、もっといいものになるんじゃないかなと思います。自身が目指すフィギュアスケートの演技を、平正五輪で披露して勝つ。